に答えがです皆さんこんにちは今日は誕生日ということで1万円もらいましたイェイでどこに使いたいのはこちらですビレージバーンさんそう私の大好きなお店なのでこの1万円どうやって使えたらいいのかって一緒にショッピングしましょうレッツゴー ゲームよくやってたのゲームこれで初めてファミコン店に入って、ずっとこのちっちゃいやつが、あこれ欲しいんだけど、もう4000円だよやばい、もう100メートルもないぐらいでもう買いたいものいっぱいあるんださすがにゲームだな。 だけどもうデッッドププールのマグカップとか欲しいやなあこれマグカップじゃないこれが コ, コイン入れるやつねでもかわいいでもなんとなく1万円だけでしょでも絶対私はね高いもの欲しいかもそう私これだけは4000円これがすぐあいいなって思ってるこれとさっきのやつはもう8000円だからいけないやばいもうすぐなくなってしまうあえジシャクトーワーマンかわいい これも4000円だよ、えー、ちょっとってさギャラってさに推しやな<笑>これもマッペツ超大好きだったちっちゃい時に超超超超超大好きでプレステ1ワンのゲームも持ってたんですよカードの、うん、ずっとこういうものが好きんだな やっぱりイチブレはね結構イタリアにもねすごい大人気だからねこういうみたいのグッはないんですよね向こう。ちっちゃいカオチ。<笑>やばい<ー>。欲しい。あこれ見、ね、て。可愛 い, いこれ。これいいよねこれ。これいいね安い四千二百円。これがいいかも。 いいいいね、ねこれいいね結構マッサージが や, ばいやばい。 いいや、なんかる結構男しかない気がするんだけど私もねここに行きたいあれ女の子もいるあ えー、すごいねやっぱり YouTuber の時代だね私もいつかここに行きたいな無理かなえー、行きたい行きたい行きたいあそうそうこれ欲しかった CD だでも iTunes にも買ってるからもったいないねでもこれすごいしこのボカロの B さんすごいですいやまだ半分以上が回ってないんですよちょっと待って見たこちら、イリさんの ハートブック、この前あのゴスティン・デ・シェルで働いてたのイリアさんのやつのオリジナルこれはねこれのちっちゃいョンはかってた気がする6年前のコミケ、<笑>すごい<笑>アニメのグッズ多いねあっあっあっやばいこれこのディルディの時じゃなかったなんですけどこれ初めて見たんだよゴスティン・デ・シェルので 超超懐かししいこれ超欲しいい欲んだよこれやばいあでもこれ2000円ぐらいだからマジでえ DVD ブックえポスターも入ってるやばいああ漫画もあるんだねそうも子ちゃんはね漫画の方が超エロかったよ1500円やすぎちゃうなちょっと考える<笑> では一番最初はねちょっと調子のやつなんですけどこれ本当かちゃってかわいいから欲しいパックいちごパックいちご大好きだしストパックも好きだからこれちょっと買いたいですこれ猫ちゃんの扇風機でも扇風機だけじゃなくてライトもつけるしスラップ通してかわいいからすごく便利とかわいいなと思って。 大好きなの？バーチャルユーチューバーチップえ。これはバンカードにしか見てないし、1位はね。角も入ってるからえ、誰のバーチャルになる。私もバーチャルになりたいな。これかわいい。いいね。食べたくないぐらい。で、次は一番最初はね。このコーヒーを買いたかったなんですけど、これ超面白い。これ実は？ ちょっと待って、うれしい、そう、これ、マッ チ, チョコレートだから、ちょっとね、ちょっと買ってみたい、やっぱりちょっと気になるから、面白い、これ、チョコチャップ、チョコチャップっていうのは、チョコチップのリップクリームかな、そう、絶対食べてしまう気がするんだけど、このチョコチャップ、っちょ ちっちゃい時に大好きだったからこれチェリーの味にしたいなと思いますちょっと信じられないぐらい56円だぞ瓶のコラーラがこれ瓶の方が美味しいから今今ただ飲みたいから今これを買いたいですあとね最近 めっちゃ電話してるからあんまり睡眠がちゃんととってないなんですけどこれラベンダのハーバルフィールを、まあ、試したことないなんですけどすごいお気に入ってるからちょっとこれをやってみたいと思いますめっちゃいいい香りすすする、すごいすごい最近大人になるためにちゃんと<笑>えっとプラントを育ちたいなと思ってこれを買いたいです <笑>なんとてるかなちょっと心配なんですけどそううん、惜しい<笑>これすげえおしゃれあのコチの中にはボンボンボンっていうのやつあれ日本語え全然覚えてないなんですけどもうマジでおしゃれだしいサフランの味だからこれちょ、ちょっと気に入ってるえ、これ感じしてるかえ、おしゃれじゃんはい では実はね、イタリア人は、あのー、何, 何方とかは気 に, し気にしてない、実は知らないから、セイザーはね、みんな聞くんですよ、特に私は聞くだから、セイザのことはね、すごく欲しいし、これ、有名な方ってよく言ってるし、カニザ超おしゃれな本だし、私、半分以上は読めないと思う ん, なんですけど、マネージャーさんから読んでもらうことにしたんですよ、ひどすぎる女。 ハッピーバースデーのバルーンをちょっと買いたいですえ、かわいいハッピーバースデーとみーでは一番最初ズを見たのやつを買いたいと思いますこのパープルパープルの本当の がお父さんの思い出がすごい強くてお父さんにもあげたいなって半分以上思ってるからとりあえずこれ欲しいって思います。で、はあ、できてるできてるよできてるるよ<笑> 大好きなソニック実はねめっちゃ持ってるからこれほんと惜しいんだけどマジで4つぐらい持っててこれもっと面白いものを見つけたんですけどこれバスボールなんかお風呂に入るやつだとフィギュアも出てくるからかわいいなえ私シャドウが一番好きシャド ナップルズとソニックだから、あみちゃんもね、いや、もう悪いけどテイが一番好き。うん、これ買いたいです。はい。じゃあすみません、お願いします。一、はい、万円超えない、超えないかな。<笑>お姉さんは鬼滅の刃のファですか？あ、そうです、ね。えー、いいですね。ミ<笑>スターデンガ、可愛 い, い。ラオちゃんが好きです。えー、本 い, い、ね 私ミツリちゃんが好きあかわいいです、ね、あとイノスあもう大好きいいですねあギリギリともギリギリともそうそうえそうそうそうそうああああっ超えちゃった超えちゃっ た, ゃったマネージャーマネージャー超えちゃったどこ超えたねお願いします<笑>やった<笑> 1872円でございますか <笑>ちょっとだけ超えちゃった<笑>え、でもそうでねタックスが考えないじゃん、だからそうね<笑>あ、すごい長い ね, ねはい、すみません、ありがとうございますいっぱい買いましたイエイ、めっちゃでかい すごいいいねお誕生日ありがとうございます嬉しいちょっとねもう1回17歳になるからこういう17歳っぽくのものばっかり買っててそうですね本物の17歳お酒飲めるタイプだな私って思うんですよはいということで家に帰って試してみてインスタグラムのストーリーにもちょっとちょこちょこにアップしたいなと思いますみんなありがとうございますあと、またライブ YouTube ライブもやりたいと思いますのであのここの下にチェックしてみてください。またねチャオ